有価証券報告書に嘘の記載をしたとして起訴されていました日産のカルロス・ゴン元会長ですが視聴者の皆さんもご存知のように2019年の12月の29日突如として無断にて関西国際空港より出国してしまいました日本政府も取り戻そうと頑張ってはいるようですがどうも現在レバノンとの間ではそのような交渉は全く行われていないようです 今回はその時カルロス・ゴーンが一体どのような方法でえ東京・港区にある制限住宅要するに自分の住居から関西国際空港までを向かったのか私なりに同じような時間で歩んでみることにしましたやってきましたのは東京・港区六本木から歩いて15分ごとの住宅街です 孫正義さんの家とかもこの辺にあるらしいんですけどもまあ、ともかくこのような大変大きな豪邸カルロス・ゴーンはもともと日産に用意されていた大きなマンションに住んでいたらしいんですが、えー、それはもう日産の会長をクビになった時に解約をされて、えー、その後別のマンションにおそらくは自分のお金で住んでいたようですそれがこのおうち時刻は午後2時30分となっています カルロス・ゴーンはこの時間に自分の自宅を1人で出発しまずは六本木ヒルズ方面へ歩いて向かったようですカルロス・ゴーンが現れましたなんか周りを警戒してますねなるべく周りの人に見つからないようにと十分注意を払ってこそこそと移動しているようです14時30分自宅を出発しまず最初に向かったのは六本木ヒルズの元にあるホテルグランドハイアットですカルロス・ゴーンはこの時自宅を1人で出発したとされています おそらくはこの辺のの道をこのように歩きそして、先監視カメラにも映っているので足取りは比較的簡単に追うことができるようになっていますこのあとタクシーに乗って移動したんですがタクシーの運転手さんが詳しくこの辺りの道のことを教えてくださいましたカロス・ゴーンはこの画面に映っている反対車線の向こうの歩道を歩いていたようです向かい側から人が来ればその人と顔が合わないようにちょっとタイミングをずらしてから進むなどかなり慎重に進んだようでした そしてまたグランドハイアットホテルのすぐ近くには六本木六丁目交番がありますカルロス・ゴーンはこの交番の前を通る前とぐるりとグランドハイアットホテルを迂回して裏側から入るような形で入り口に向かったようですその時刻はおそらく14時45分頃ここまでは彼の単独行動でした ここでで人人のアメリカ人に迎えられたようですそしてその中の一人はどうもアメリカ軍の元特殊部隊で働いていた民間警備会社のすご腕のプロだったとそのような話が伝わっていますそしてそのホテルは16時頃出発しましたそこからはおそらくそのホテルには日本交通のタクシーしか来ないことになっていましたので日本交通のタクシーに乗って品川駅までおよそ20分かけて移動したようです 途中の道には大使館が数多くあることから、お巡りさんの警備もかなり厳しいのですがしかし、この人たちが仮にカロロスゴーンを見つけても、おそらくは特に何もしなかっただろうと思われますタクシーは完全に民間のものを使いましたカロロスゴーンの目撃情報はこれまで全く上がっていませんしまた、おそらく日本交通のタクシーの監視カメラにもゴーンの姿が映っているものと思いますが特にそれが公開をされるということもないようです 16時20分頃、JR 東海道新幹線の出ている、品川駅に到着しましたここから先は、東海道新幹線にて大阪方面に向かいます品川駅のコンコースはいつでも混んでいますが、特にこの日、12月の29日は、帰省ラッシュのピークの日ということもありおそらくは相当の人たちが、今、この動画に映っているよりもかなり多く歩いていたはずですその辺、人混みの中を堂々と新幹線に乗って移動していったということになります そしてまた、品川から何の新幹線に乗ったかというのが重要になりますが、これは監視カメラがあるからの情報によると、新幹線光カリ521号を使ったようです。品川を出発してから3時間後に新大阪に着いたという報道がなされています。 これやはは、り疑問なのは東海道新幹線では通常、新大阪へ行くときにはのぞみ号を使用するのですがなぜ最速ののぞみ号ではなくそれより30分も余計に時間をかける光号を選んだのか特に新幹線は他の人がね、見つかる可能性もありますのでなるべく早く移動できた方がいいんじゃないのかと思いますけれど、なぜ光号にしたのかというのは、これは大きな疑問の対象です。 これれれは多く2つ理由が考えられますけれどもまず新幹線光号はジャパンレールパスという外国人専用の割引乗車券の適用対象の列車であるということですジャパンレールパスを使えば外国人は非常に安い値段で観光用に新幹線を利用して回ることができるんですがこれはのぞみ号では使用禁止ということになっています いや別にカオスボンにとって、えー、新幹線ののぞみ号であるか光号であるか割との適用対象であるかということは、まあ、大した問題ではないと思うんですがあの安い値段を選ぶために光号に乗ったのではなく、えー、そうなると光号には恐らく年末年始でも多数の外国人観光客が乗車していたものと思いますさまざまな外国人観光客が乗っている中に身を隠すことができる光号の方が所要時間の短いのぞみ号よりも都合が良かったのかもしれません もしくは12月の29日はあまりにも新幹線が混雑をしていたのでカロースの一行もそう簡単に指定席を用意することができなかったのかもしれません品川駅から自由席に乗り込むという戦法はちょっとやめた方がいいかと思います東京から乗ってきたお客さんで自由席がいっぱいになってしまい他の人と非常に顔を近いところで付き合わせるずっと立って移動しなければならないということになるかもしれませんからね またグリーン車だったのか普通車だったのかこれはね私は普通車だったんではないかなと思いますというのはえゴーンはずっと日産側の監視下に置かれていたんですがその24時間体制の監視は人権侵害に当たるとして カルロス・ゴーンの弁護側から日産が訴訟を受けるということになっていましたでそのため日産も、えー、一旦ゴーンに対する監視をやめたんですがちょうどゴーンはその監視がやんだその日に出国してしまったんですねだからおそらくそんなにその監視体制が、えー、前々から解かれるということは分かっていなかったと思うので指定席の確保にも苦労したんじゃないかと思うんですよただ必ず指定席を利用していたのは間違いありません指定席を利用すれば車掌さんの検察を回避することができるからです自由席だとと車掌さんとのやり取りり取が必要になりそこで発見をされる リスクも上がりますそれからね普通車を利用するメリットとしてもう一つ3人掛けの座席があるということですグリーン車の場合は2人掛けなんですが普通車であればゴーンお付きの元グリーンベレーの、えー、アメリカ人2人、えー、それからまあゴーンとその3人で1、えー、つの座席ブロックに座ることができますのでおそらく何かあった時の手助けなどもしやすいのではないかと思われます このような座席、この3列掛け、カルロス・グオーンはどこに座っていたのか、な、ま、ん、あ、とも分かりませんが、マスクをかぶって、えー、そしてまた帽子もしていたのかな、えー、そしておそらく私は3人掛けの B 席で、ちょっと下をうつむいたような感じで、じっとしていたのではないかと思います、この日は本当に多くの人が新幹線を利用していたはずです、その新幹線を堂々と利用していったけれども、誰にも見つからなかったというのは、これは悔しいけれども、確かにずいぶん技術があることなんだろうと思います。 誰にも見つかれないままに、えー、うままにうく関西空港まで抜ける意外と機を隠すなら森の中外国人を隠すなら森の中、えー、間違えました外国人を隠すなら、えー、外国人の中光子を選んだのが、えー、もしかしたら、えー、そのゴーンの脱出に大きく貢献したのかもしれません私今カルロス・ゴーンの乗った列車と同じものに乗っているわけですがもし3人掛けの座席に座っていたのであれば進行方向左側に夜この時間 京都の京王5時五0の塔が見えていたはずです豪にとって最後の日本見物になったかもしれません列車は10時26分に新大阪駅に到着しましたここからは関西空港までタクシーで移動したようです新大阪のホームに降りてえ、すぐ下の階段に向かいそこから先、改札口は南口というところを使ったと思われますここ出るとすぐ目の前に、うん、タクシーの乗り場があります 新大千駅のタクシーの乗り場はかなり大きいのですが、まあ、ここからおそらくもう新幹線を降りてから1分とか2分とかそれぐらいの短い時間でタクシーに乗り換えることができていたのではないかと思われますここから関西空港まででではタクシーで1時間の距離です。 ちなみにこのあたりは意外と人通りが少なくタクシーに乗るときにもそんなに他の人から目を引くようなことはなかったのではないかと思います新大阪駅は外国人も多く利用する駅でありマスクなどをかぶってしまえば特にカルロス・ゴーンだということが疑われなかったということも考えられない話ではありませんしかし誰も気づかなかったというのはやはり不思議なことですがゴーンがいなくなってからすぐにゴーンがどこかに行ってしまったのだということが分かってしまいますので えゴーンがどかへ消えてしまうその前に大急ぎで移動する必要があるそのためには自動車を使ってのんびり出国するよりも新幹線を使うしかなかったのかもしれません関西空港までのタクシー代は1万5500円大体それぐらいだと目安で書いてありました次にカルロス・ゴーンが向かったのはえ駅で言いますと関西空港駅の一つお隣リンクムタウンというところにありますスターゲートホテルです 関西空港周辺ではおそらく一番いいホテル東京側でもゴーンの住宅付近では一番いいホテルでさすがに安いビジネスホテルなどでは準備はうまくすることができなかったということでしょうかここでまあおそらくチェックインはゴーン自身は全く関与しないところで行われたと思われますが、えー、ゴーンが一旦部屋に入りそして皆さんご存知の通り大型のおそらくは演奏用の装置のケースに入れられたとされています そしてここから先ゴーンは飛行機に乗るまでは少なくとも外の光を見ることはなかったようですプライベートジェットの荷物として積み込まれるため何らかの方法によって関西空港へ移動していきました関西空港は第1ターミナルと呼ばれるところがえ普段ほとんど使われておりもう私も知らなかったんですけれどもえカルロス・ゴーンはそこではなく第1ターミナルからバスで移動するかもしくはタクシーで 1m では行けないぐらい離れている第2ターミナルというところを通っていたようです このターミナルは春秋航空だったかそれとピーチのみが使っている非常に規模の小さなターミナルということでしたがそこのまたさらにハズれのところにプライベートジェットを利用する人専用のラウンジがあります1回の利用料金が20万円とかそんな話を聞いたことがありますけれどもこちらです玉浦と書いてありますここからゴーンはプライベートジェットに乗り込みました正確に言うと積み込まれました なぜゴーンがこの中を簡単に突破することができてしまったのかえ、それはプライベートジェットというのは それに乗り込むにあたって保安検査をする必要がそんなにないからということなんだそうです通常は飛行機に積み込む荷物の中に武器とかそういった危険なものを積み込んでいないかを検査してハイジャックを防ぐ必要があるんですがプライベートジェットをハイジャックすることに意味がありませんのでプライベートジェットに対しては積み込む荷物がかなり検査は甘くされるとそしてまた大型の荷物であれば X 線での検査も難しいことから実際にはあまり検査されていないということがどうも多かったようです 現在はこの玉め浦でも厳しい持ち込み手荷物の検査が行われているようですがしかしゴーンはもう逃げてしまいましたそしてこれまでそこで荷物の検査が行われなかったのであればプライベートジェットを使えばいくらでも密輸ができていたのかとそのような疑問も生じるんですけれどもこれはどうなんでしょうか詳しい方いらっしゃいましたらぜひお聞かせくださいでは私は鉄道が専門ですので、えー、ここら辺までで紹介は終わりにさせていただこうと思いますご視聴ありがとうございました